それだけ女心がわかるならモテモテじゃないですか。不和製衣らを指導する拓大、五十嵐監督が実践する、1対1の駅伝マネジメントとは正直、女子陸上部ができた時はそんなに期待されていなかったんですよ。大学からは、10年で全日本大学女子駅伝に出られればいいと言われていました。2016年に拓殖大女子陸上部、当時は陸上部女子チームの監督に就任した当初のことを、 五十嵐としはる監督はそう思い返す。就任して3年目の2018年に全日本大学女子駅伝に初出場し、ルーキーフは聖衣ライが改装した2021年は3位に食い込んだ。短期間で大学女子駅伝会の常連校となったチームのマネジメント術について聞いた。全2回の2回目、1へ。全体ミーティングは一切しない。全日本大学女子駅伝に初出場した2018年。 五十嵐監督は4月の段階で選手たちに全日本行くからと伝えた。同月、1500メートルの記録会に出た時は、ほとんどの選手が5分程度かかるという状態。しかし、五十嵐監督は、できる、行けると言い続けた。実際に出場が決まった時にも、半信半疑だった選手たちから、何を根拠にそんな自信満々に言ってたんですかと聞かれたという。個々の能力をしっかり引き出せばいけるというか。 私も根拠はないのですが、とにかく今年は行けるとずっと思ってたんですよ。出場できたから学生たちも、監督がこう言ったら、本当にそうなるかもと思ってくれるようになったところはありますね。普段、チーム内で全体ミーティングは一切しないという。だって、全体でミーティングしたって絶対みんな話聞かないですもんと笑う五十嵐監督が重視しているのは、一対一でのコミュニケーションだ。 やや語弊があるかもしれませんが、女性は一般的には特別扱いが好きだと思うんです。あの子はこうだけど、お前はこうだからすごいよなと言われて嬉しくなって頑張ろう、と思える選手もいる。でもそれは全体のミーティングでは言えない。例えば誰かを褒めて見習ってほしいと言うと、監督がその子を特別視していると思われてしまう可能性もあります。でも個人対個人であれば、すごいなとか。 こういう選手になれるよって言ったことは漏れることはないので、対面でもラインでも、マンツーマンでしかやってないですね。練習メニューには走り込み、ポイント練習、筋力トレーニングなどがあるが、その内容はチームによってそこまで差があるわけではない。練習をコントロールするのは監督の力量だが、練習以外の生活態度、体重管理を行うのは選手自身だ。そのために指導者がどう選手の心をつかむか。 どうやる気にさせて、自分自身で決めさせる状態へ持っていけるかが、女子のチーム、特に大学生を強くするためには必要なんです。できるかな選手自身の気持ちを奮い立たせる。昨年の4月に荒井咲と古沢美奈向け、日向が入学してきた時に、五十嵐監督は、怪我さえなければ秋には5000メートル16分20秒を切るからなと二人に伝えた。だが持ちタイムは、古沢が16分52秒。 新井は17分台で入学し、3000メートルを走っても10分かかっていた二人は、さすがに無理なんじゃないかという反応を示した。まずは、どうしてこのタイムを出せるのかをずっと説明していくんです。そうなるためには、こういう練習や取り組みが必要だよ。そのためには、こういう意識が必要だよねって。これをやれじゃなくて、こうした方が良いよね。これってできるかなと問いかけていくと、やってみますとなるんです。 それは、五十嵐監督が桜アスリートクラブのコーチ時代、小出義雄さん、個人から学んだことでもある。小出さんは、選手の動きを見て、いい動きになってきたな。本当にいいな。次の 1km は、そしたら、これぐらいでいけるかな。と選手に投げかけていた。そうすると気持ちが乗っていける。選手の気持ちを奮い立たせるような感じにしていくことを私もすごく大事にしています。丁寧に説明して、 私もできるかもと思って行動してもらうとどんどん強くなってくるんですよね。だから言葉のかけ方や持って行き方とかはすごく計算してやっています。結果的に12月には5000メートルで新井が16分12秒17を、古沢も16分13秒58をマークし、駅伝のメンバーにも入った。新井は富士山女子駅伝で7区区間2位、古沢は全日本大学女子駅伝2区で区間6位と構想した。 適切な声かけをし、モチベーションを持たせるために、一人一人の人間性をよく見て、性格を読んでいくのだという稲嵐監督。例えば練習をやりすぎてしまう選手、褒めて伸びる選手、突き放すことで奮起する選手、自らを律してやるべきことをやれる選手、それぞれの性格がわかっていれば、スカウティングなどで練習を見ることができない時間ができても適切なコミュニケーションができるという。 一人一人に合わせて絶妙な声かけをしてくれる五十嵐監督に、選手たちは、それだけ女心がわかるならモテモテじゃないですかと冗談半分に声をかけてくるという、本人もまんざらでもなさそうだ。今は、モテないように太ってるんですよ。笑い。不和性衣気に頼らないチーム作りを、拓殖大学は一昨年、全日本大学女子駅伝で3位、富士山女子駅伝では6位と、 総務以来最高の成績を残したが、それは不破一人の活躍があっての上位入賞だと井原氏監督は考えていた。21年の全日本は聖衣ら以外の選手は区間一桁が一人、しかも区間9位でした。チームとしての総合力としての3位かというと、違うよねと。だから2022年度の目標はチーム力を上げて3位に入ること。結果的に全日本大学女子駅伝では5位でしたが、 聖衣らい以外の4区間で区間1桁、しかも全員6位以内だったので、しっかりとチームとしての成長が見られたと思います。12月の富士山女子駅伝では、不破が走れないことはないという状態ではあったため、起用するという選択肢ももちろんあった。しかし不破の今後を考えると、無理してここでレースに出したくはない。何よりチームの成長のために、 不安抜きで戦うことも重要だと、五十嵐監督は考えていた。結果的に関西大学と同タイム、胸の差で入賞を逃がし9位となったが、その結果についても五十嵐監督は意に返していない。チームの結果だけを考えたら、なんで走らせないのと思われると思います。たられ場になりますが、聖衣来が走っていたら、不干渉を取れただろうし、今年は2位以下が混戦だったので、あわよくば2位に食い込む。 ということもあったかもしれません。でも2位で満足してしまっては意味がない。そのさらに上に、名城大学という雲の上の存在がありますから、最終的に名城大に勝ちたいので、今回2番になった、3番になったと喜ぶよりも、先を見据えて強化する期間だと割り切っている。成績的には目標は達成できなかったかもしれないが、2年後、ふわたちが4年生の学年になった時に優勝を目指すためには、 あくまで今は通過点だと考えている。上の同級生である2年生や1年生が、私たちが頑張れば、聖衣ライちゃんを楽にさせてあげられるんじゃないかという思いで練習に取り組み始めたことも大きい。聖衣ライを外した時にメンバーに入った選手たちが、彼女がいたらもっと良かったのに、と思うか、彼女抜きでも頑張ろうと思えるのか。そこがやっぱりチームとして成長するか、成長が止まるかの分かれ目だと思います。 その点、聖衣 イ, イの同級生の片切紫音をはじめ、うちの選手たちは、聖衣 イ, イ抜きでも頑張ろう、彼女を休ませてあげようと一致団結してやってくれました。それが関東大学女子駅伝での2位だし、全日本でもほとんど区間6位以内で走れたという結果につながったんだと思います。新4年生の覚悟次第では、今年の飛躍も、振り返ると、不和が入学してきた年は上級生みの中に、 彼女は彼女、私たちは私たちと考える選手が多く、不和たちの学年との温度差があったという。2023年の新4年生たちには、これをやらなければいけないとは分かっていたが、それをやりきる意識がなかったと、五十嵐監督は言う。しかし、結局彼女たちも、間違いに気づけたという。今回キャプテンを決めるときも、新3年の門脇なほにしました。 当然、新4年生たちは自分たちの学年から出したいと言ってきたんですが、お前たちはまだ口だけだから、本当に心を入れ替えると言ってもまだ信用できない。ここはシビアな問題だから、任せることはできないと伝えたんです。そう伝えても、新4年生たちは、本当に心を入れ替えてやりますと直訴してきた。五十嵐監督は彼女たちに、それぐらいの覚悟があるんだったら、肩書きは関係ない。 一人一人がキャプテンだと思って、後輩たちを指導するぐらいの気持ちでやってみろと伝えたという。もしそれで彼女たちが本当に覚悟を決めてできるんだったら、うちは今年ドーンといけるだろうし、来年、本当に優勝を目指せる年にしていけるんじゃないかなって思います。大学女子長距離界において、全日本、富士山の領域連で5年連続二冠を続ける名城大学の壁は限りなく高い。 毎年力のある選手も入部し、選手層も厚く、盤石にも思える。だが、どんなに強い選手がたくさん集まっていたとしても、全日本で走れるのは6人だ、といな氏監督は言う。不和性衣らいという飛び抜けた選手に加え、他の5人をどう強化していくかがポイントとなる。1学年にエースを1人ずつ作り、さらに全体の底上げをできたら、全日本より、富士山の方が可能性があるかもしれないです。 今回、アンカーの笑いが区間に入れ、聖衣らいも 10km 区間の5区を走って区間賞を取れる力がある。5区で1分半ぐらい差をつけられたら、いけるかもって思いますよね。大エース、不破聖衣らの存在を生かし、選手たちは大きな成長を迎えようとしている。練習前のストレッチから笑顔が絶えないチームに、良い循環が起きていることは間違いない。 ホスト顔負けのコミュニケーションで選手の心をつかむ五十嵐監督と選手たちは森の戸と富士山でどんな戦いを見せてくれるのか。秋の駅伝シーズンが今から楽しみとなった。1から読みむ。ナンバー EX、藤井美佐、イコール、文。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。